紙やや写真のの外側にラミネートフィルムををを貼るるここととで水濡れや汚れ汚防ぎ保存性をアップさせる加工のことなんですお仕事や学校生活の中でラミネートの作業をしたことがあるという方もいらっしゃると思いますがその中にはラミネートの作業に時間がかかって大変だったなんて思いをしたい人もいらっしゃるかもしれませんそうラミネート加工って結構手間や時間がかかりますよね そこで今回はラミネートのように綺麗で丈夫な掲示物をもっと効率よく作りたいという方におすすめのアイテム、ラミネート不要の高機能印刷用紙、ベクトリーについてご紹介します。まずはベクトリーにはどういった効果や特徴があるのか、旭化成アドバンスの前原さんにご説明をしていただきたいと思います。前原さん、よろしくお願いします。はい。 ペクトリーはアサヒカセイアドバンスが開発したラミネート不要の高機能印刷用紙ですオフィスなどにあるレーザープリンターで手軽に印刷ができて雨や風紫外線にも強いので屋外でも使用することができますこのペクトリーの特徴の一つ目は簡単で便利という点です湯本さんは実際にご自身でラミネートの作業をしたことがありますかいやないんですけど、はい、よく目にはしますあそうなんですね<笑> 意外と難しいという声が多いですスペクトリーがいかに便利か実感していただくためにはラミネート加工の作業の流れと比較してみると分かりやすいかもしれませんラミネート加工をする場合プリンターとは別にラミネートフィルムやラミネーターという機器をまず用意しないといけません機材準備に加えて作業にも手間がかかります例えばプリントした紙をそのフィルムに上手に1枚1枚セットして 紙とフィルムをピタッときれいにセットできないとラミネートする際に気泡が入ってしまってうまくできなくてやり直しなんてことやラミネーターは使う前にスイッチを入れて何分か温めておく必要もあってこれもラミネート作業に時間がかかってしまう要因の一つですね。そしてすすするるるたたためににももも裏面に両面両テーープを貼っっりり作作業も必要だったりラミネートは1枚作るのも大変です、ね なんかよく本当にイベント会場でもたくさん目にするものなので、はい、こんなに時間や手間がかかってるなんて初めて知りましたそうなんですでもペクトリーならどうでしょうかペクトリーは印刷して貼るこれで完了ですえ、これだけですかはい、えー、印刷して貼るだけですペクトリーのシールタイプならラミネートフィルムもラミネーターもラミネーターの待機時間も貼るための両面テープもすべて不要です ものすごく時間の短縮になりますよねフィルムやラミネーターのお金もかからないですしその通りですね時間もお金も有効に使うことができますね二つ目の特徴は耐久性ですフェクトリーはペラッとした普通の紙のように見えて実はとても破れにくいんですそのことを証明するために今日はあの方を呼んでいますん誰でしょう以前に配信されました 高機能クリーニングウェットワイパーニューラックワイプの会にも登場してもらった旭化成アドバンスのマッスル担当のタイアンくんです今日も彼に少しお手伝いをしてもらおうと思っています今回はタイアンさんにはどんな筋肉を見せていただけるんですかはい、今回はこちらのペクトリーの耐久性がどのくらいあるのかを皆さんに知ってもらうために彼の筋肉でも破れないのか試してもらおうと思いますではタイアンくん、こちらに来てください よろしくお願いします。いやさすがにタイヤンさんならペクトリーを簡単に破っちゃうんじゃないですかね。早速タイヤンくんこちらをお願いします。任してください。行きます。え？え？タイヤンさん真面目にやってますか？え？<笑>タイヤンくんは真面目にやってると思いますよ。イモさんも試してみませんか？えいいんですか？ありがとうございます。 絶対に破きますえすごい全然破れないですお分かりいただけましたでしょうかフェクトリーは一般的な印刷用紙より引き先強度が4から6倍もあるんです引き先に強く紙と違ってボロボロにもなりにくいんですこれはとても魅力的なポイントですねタイヤンくんありがとうございました3つ目の特徴は耐水性です ペクトリーが雨や水に濡れても本当に大丈夫なのか耐水性を試すために実験をしてみます。こちらにペクトリーと普通の紙があります。まずは普通の紙に紙の耐水性からチェックしてみましょう。湯本さん、こちらの紙にそこの霧吹きで水をかけてみてもらえますか。はい、わかりました。行きます。こんな感じですかね。 普通の髪はやっぱり水が染み込んでしまいますね。では次にフェクトリーの耐水性をチェックしてみましょう。はい、行きます。わ、すごい。濡れるけど水ははじきますね。そうなんです。フェクトリーはポリエステルという素材が使われていますので水に強いんです。 イベント会場の掲示物お店の前に貼り出す広告など屋外に掲示しても雨にも負けずきれいに使うことができますうーんこれだけ便利で耐久性もあって水にも強いならペクトリーを使わなないい理由はでですねそうですねねそう今ご紹介したこと以外でも例えば鉛筆や消せるボールペンで書いてもきれいに消すことができますしラミネートの場合両面テープやガムテープを使っていろいろな場所に貼ることになりますが。 剥がすときにテープの糊が残って汚くなってしまうこともあるのに対して、シールタイプのペクトリーなら、そもそも両面テープを用意する必要がありませんし、糊残りせずにきれいに剥がすことができます。さらにシールタイプのペクトリーなら、プリントした後に好きなサイズや形に切ってピタッと貼ることができます。ラミネートにはできないペクトリーならではの特徴です。 とっても簡単なので、幼稚園だったり小学校だったり、ちょっと教室をデコレーションしたいなって思うときに使えるなって思いました。そうですね。それでは前原さん、ベクトリーのまとめをお願いします。はい。ベクトリーの特徴は、こちらにある通り、商品名のアルファベットにも隠されておりまして、T、はい、紙、ペーパーと同じように印刷、プリントできて、はい e 取り扱いも簡単、ーー C、鮮明、クリアに印刷、コピーできて T、雨や風、紫外線にも耐えて頑丈、タフ R、マジで Y、やんちゃでやばい素材かも。ということで、ベクトリーになっているんです。 レーザープリンターで印刷して貼るだけで綺麗な掲示物が完成しますので業務の効率化にもつながりますイベント会場、お店、工場、オフィスなど様々なシーンでぜひご利用くださいベクトリーの名前にああいった意味があったんだなってすごく面白かったですベクトリーに関する詳細は概要欄に記載のホームページでも確認できるのでぜひチェックしてみてください 今回も最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録とよかったらいいねボタンもぜひお願いします以上 AKB48 湯本アミの MC でお届けしましたまたねーしっかり油性マジックが手に残っていますね。はい、ではこのラッキーボーイエコサーフエースを使って手を洗ってみましょう。はい、落ちるかな